「最終電車に売られて」「捕まった手すりがベトつく」「短い夢の中でも」「思いきりお前は冷たいね」「へいいいつの間にかじゃない」 も「お前の胸で窒息した」「い<音楽><音楽><音楽> 《いける!》 この願い叶えろよ Oh yeah 叶えたまえこの願い叶えてよ Oh yeah 叶えたまえこの願い叶えろよ Oh yeah 叶えたまえ でした